今日日一シチですシッチですシッチですシッチですやっぱ仲間っていいんだないや俺なんか一人でバイク乗ってる気になってていや一人で乗ってんだよだけどさなんか一人なんだけど一人じゃないのかもしれないなそうだよねだって俺が乗ってるって言っても家族も乗せてるわけだから一人で乗ってるような気がしてるだけででも一人じゃないんだな マサチャンネルをご覧の皆様おはようございます。マサチャンネルのマサです。いやあ大変なツーリングに来てしまいました。いやーね今までね色んな方にねツーリングを誘われているんですよ。ただねまあ、断ってるんですね。うんなんかその一人のからあだしなんかマスつねなんかあの難しいよねマスつってね。 別にあの僕が中心になったマっ直ぐをやりたいわけじゃないですよ。みんなが中心になったマっ直ぐだったらいいんだけど、まだチャンネルさん行きましょうよって言うと、僕が中心になるじゃないですか。そんな僕ね、リーダーシップ取れるほどのそんなことはないので、なので、お断りしてたのと、1、まあ、人でいろんなところを見たりとかするのが気楽でね、自分のタイミングでね、進めますからね。なんですけど、この前ね、ご連絡があったんですよ。それがねねなんと、ねまあ、同じ業界の まあ大先輩なんですよ ね, ですね大先輩からねゴルフで何回かご一緒したことあるぐらいでしかも僕最近ゴルフもやってなくて10年ぶりぐらいにね連絡をいただいたんですよしかもね連絡先なんてお互いそのくらいの付き合いだから知らないんですよでなんかわざわざ向こうがその取引先の関係から調べてくださって僕の電話番号をそれで連絡をいただいて でちょっとね、すぐに連絡がついたわけじゃないんですけど、まあ、僕の方から折り返し電話して、こ う, う, うよう、曲折あって、ですねやっとですね連絡がつながって、でですね、一番最初に<笑>言われたのが、まあぼまあ、僕の方からは、えっと、お久しぶりですというようなことを伝えて、で連絡いただいたみたいなんですけれどもあの、何かあったんでしょうかって言ったんですよ。 だって普通なら連絡くれるような方じゃないんですよ、この業界では。だから、なんかあったんですかみたいな、なんか、粗相があったのかね、知らないところで、なんか嫌だなぁなんて思いながら電話したら、あの、<笑>その方から、違うんだよあれだよ、あれまザチャンネルだよって言われたんですよ。<笑> ビビるよねいやマジビビって「バサチャンネルだよ」って言われてで僕その方がね車好きだっていうのはしてたんですけどまさかねバイクを乗るなんていうのは思ってなくてそしたらバイクもね車も何台か持ってらっしゃる方なんですけどバイクも何台か持たれてる方みたいで。 えー、たまたまですね x adv ですね x adv が欲しいということ で, ですね色々調べていたらあの出てきたらしいんですよ僕が<笑>またチャンネルがね出てきたらしくてでまああの連絡をいただいたということみたいですけどねでびっくりしてそのパタ<笑>まあその先輩がですねー3日を 僕はメダルにも使ってよなんて言うから、いろいろ企画を考えてくれてるのかなと思ったら、その、飛びき先の方、その方直接じゃなくてね、飛びき先の方から、まッテリ行きましょうみたいな感じで、企画しましょうみたいな感じになって、僕、よかった、よくわかんないけど、任せていいですかみたいな感じになって、おいおいおいおい、おい俺が全部企画だよみたいな。まあまあまあ、そんなことでね、びっくりしましたわ。結構ねその方 すすごいんですよ上半身がなんで僕ジャイアンだと前から思ってて今までねそんなお近づきになったことがなかったからあの LINE でね動画のネタにしてくださいって言ってましたけどあのー、つって大変言いづらいんですけども言い方変えていいですかって要するに名前じゃ言えないからね本名だと動画だからだから あ, のあだ名で言い合いましょうみたいなことになってあの。 ジャイアンにって、すかって、先輩だね大先輩だぜ、ジャイアンにしていいですかって言ったら、LINE で帰ってきたのが、なめてんのかって、ハハハハハ、なめてんのかって言ったんですけど、ちょっと仮にね、今回のこの動画のマスツーのね、そのサムネイルをね、仮に作ったんですよ、こんな感じにいこうかと思ってるんですけどって言って。 企画をまあ送ったわけですね。そしたら、面白いじゃねえかみたいな感じになって、じゃあ僕たちの名前どうしましょうかっていう話になったら、もう一人もね、結構でかいんですよ。背が高くてね、結構でかい方なんで、それが、あいつはゴリ ラ, ゴリラだと。もう一人はゴリラにしようって。で、僕どうするんですかって言ったら、お前チンチンだって言われたんで、<笑>なんで今日のツーリングは、 ジャイアンとゴリラとシッチンです。これ大丈夫。企画大丈夫でしょうか。なので今日一日僕はですね、またチャンネルではございません。シッチンです。シチです。シチです。シチです。そしてですね、待ち合わせが。天王堂のね、あそこは瀬山旅ービスエリアでかね。そちらでですね。 待ち合わせしておりますのでさらっと迎えたいと思いますけどもめっちゃ緊張するんだよなちなみにバイクはジャイアンジャイアン先輩が Z900R ですでもう1人のゴリラさんがルイスト250で私が CP650R ということになっておりますそしてね一応ね 花見ツーリングなので、まあ、ちょっとだいぶ散っちゃってるけどね、4月4日なんだけど、だいぶ散っちゃってるけど、箱根ターンパイクまでね行ってみたいかなと思います、約どうでしょう200キロ後半ぐらいのツーリングになりますかね、いい感じだと思うんですけどね。かかいるかな こんなパーキング寄ったの初めてだな俺。お、い た, いたゴリラ先輩だ。<笑>おめでうございます。じゃあゴリラさん今日はよろしくお願いします。どうどうお久しぶりで す, す, りです。元気ですか。元気ですよ。はい。ウイスト乗ってるのか。そうですね。去年買ったんですよ。 メイン大きいバイク持ってないから、中型だからあ中型メ、そうそうそうえ、バイクは乗ってなかったんですか<笑>えっとね、10年前ぐらいにあの乗ってました、あそうなんだで、10年間ぐらい、タケ君と乗ってなく て, てで、ちょっと乗ろうぜって言 っ, って、あ<笑>ジャイアン先輩が乗ろうってたじたんですよ。 います。チンチン待ってたよ<笑>ジャイアントセンパイ<笑>おはようございますチンチンお久しぶりです元気元気ですよ<笑>あ、言っちゃったジャイアントセンパかっこいいですよかっこいいかっこい い, こ い, いえこれとハーレーと昨日までトライアンフの タイ1200とモンネビルの T100 だったけど昨日売っちゃったあその2台を売った売っちゃった売ってで XADV を注文中、うん、注文中、うん、XADV はやばいですよ楽でしょめっちゃ楽ですよいいバイクだいいね1 0 0 0走れますから一日を<笑>いやもうおかしいからマジで<笑>えーっとですねジャイアン先輩のバイクはレ Z900RS なんですけども見てくださいもう各とこにですね カーボンパーツをあしらっていましてなんと前後さすがオーリンズになってますオーリンズですねで SP タタオの集合管が入ってますいやーかっこいいよこれはこれ相当かっこいいですね後手後手にいじってない感じにいじってんのがすごいですねこういうところも全部カーボンパーツに変わってますね ほら飛びた、はい、何をポソポソチンチンですチンチンそしてブイストさんチンチンそしてもう一人はゴリラさんがブイストになってますブイストもマフラー変わってるはいはい行きます いやー、すげーマスぐしてる俺マスすしてますよし た, したことないはい合流しまーすちょっと前行っちゃいます一回<笑>いやーこれマっすぐ僕初めてなんですけどめっちゃ楽しいですねリッター60キロぐらい走りますねリッター60キロ、はいただ タンクが。四リットルしか入んないんですよ。はい、富士山最高恥ずかしい。<笑>結局走ってる時になんかに突っ込んでるだけなんですよ。そういやべえ、桜のトンネルを抜けようとしております。<笑> cw ニコル・カッツ何んのご利益がある神社だかちょっとよく調べてないですっていうかこれはなんだこのこの山のち ょ, ちょいちょいある桜はこれなんか観光地なんですかね全然関係ないえっこれ観光地じゃない これめっちゃ綺麗じゃないですか、なんかちょいちょいちょい桜が咲いてるの め, めっちゃいいっすよね、ここの駐車場、p 1に止めますか、あれ、これ、バイク止められるのこれは、やってないからになってますけどね、どうしよう、一応、ガードマンに聞いてみますか。 ピさん飲むテンション？だって俺今からもう何年、あの、まあね、今から二十キロ痩せてる距離でしたから。<笑><笑>えここ何年かで太った？太りましたよ俺。何年かで？あのチンチンさんとどこどこ行ったとはまだ八十キロでした。今百ある？<笑>それはまずいよ。ま、いよそれはまずいですよ。<笑>健康上の問題も。 血圧の薬飲んでますん、ね、で、ちジっすか。 あら、階段があるよ。<笑>いいですね。いいよ、これ。へえ、すごい。失礼します。いや、この木すごいよ。いや、これすごい。<笑>一段あけですか。いやいやいや、ちんもね、結構もう最近走ってないですからね。 この巨木がすごいっすねこれすごいいやすごいわこれ全部巨木ですもんねここだったら一段開けてダッシュで行けるでしょ<笑>え、蘇我蘇我兄弟蘇我兄弟って蘇我のイルカ よくわかんないですけどねんこれこれい。ねっい こてすごいや、えー、すごいなここ。 はハはハはいどうもどうもこれどっちだろうなこっちが箱根イクなんですよねだけどますちょっと待ってくださいち ょ, ちょっとちょっと一回進んでいいですかなんかこれで言うとまっすぐ行ってんだよなこいつ 何ですかね途中からもしかしたら入るのかなちょっとなんかあのナビでここからっていうところまで行ってみてでもしダメだったらさっきのところ戻って乗りましょうはいそんなところないですあと本当にえちょっとでそのポイントまで行くのでなんだろうなんかここから乗れんのかなよくあ CBX1006 気筒のやつだうわすげえ こつばきラインっていうそうです、ここです、ここです、ここで何があるの、ここで分かれ道があるんだけど、えー、左に入るところがある、あアネスト、書いてありますね、岩田、うん、ここですね、こっからでも入れるんだ、ここ、ここからですね、これ、ETC あんのかな ちょっと一回一旦止まっていいですか。何これどっちどっち。これこのまま行っちゃっていいんですかね。ここ何キロなんですかね。50キロだ。50キロ道路です。こんなもんでスピードいいですか。うわ海。 シラスシラスマってロ<笑>青いポルシェってなんかあんま見たことないですねええー標高9 5 5ルですどうもーおおロータスエリーゼこれちなみにどこに桜がいっぱいあるんですかね<笑>これですか 桜ですけど、なんか桜ぶわってあるって聞いたんですけど、ぶわって。一応ね、桜満開ですね、ここ。まだ全然、これ、これがそう、桜がいいけど。これ。いや、もうめっちゃ満開っすよ。桜トんネるいいですねー。 <笑> A6, A6 スケいやー、ここ見たい、見てください、めっちゃきれいです、ここ、<音声>ここか、あだんだんだんだん葉っぱになってきましたね、ここ、<音声>あちょっとここ寄ってみますか、ちょっと寄りましょう。 ではっていくんだろう。っかりほっかりドリフト禁止って書いてあるよああ、ちょっとすごくないですかガセネタじゃなかったですよ、ジャイアンさんうわ、めっちゃ綺麗じゃん そうですね海沿い走りますね1時間ぐらいです6 3キロあジャーナリスト系えあの白いメガネの縁の人これ絶対 Z のあれですもんねみんな横浜ナンバーだしカーグラ TV 確かに何かあの白の人見たことあるような気がすんな はい、行っちゃいますうお綺麗葉桜だけど全然いいですねこれ ETC じゃないんじゃないですか一回手前で止めますかそうですよねちょっと一回止まりましょう ぶっっちぎるぶっちぎるつかつかままいいくらてて書いてあります550円カカカツツツ右側正常 バ, バイパスって一般道ですかよくある一般道 うわーすげえ、そのうち海が海が広がってますよ、うわフェンスで見えないのか、これ、う<笑>おー、いや、海の香りがする、いやめっちゃいいよ、これ、いいよね、最高、ジャイアン先輩、船乗りませ ん, 船乗りませんでしたっけ そうですよねあっそうなんだ僕免許だけ持ってるんですよえ2級限定はい2級限定ですねはい昔の4級船舶ですいやー最高っすねこれまたチャンネルあ最高ハハハハハハ ま<笑>さチャンネル、これから何やったらいいですかねツ ー, リンツーリング動画ツーリングコースの紹介はい、ここから入ってきます30年ぶりの江ノ島大橋すげえジャイアンさんは16歳から乗ってるんですか、バイク。 すげー。あー、江ノ島大橋ー。あ、なんかショーやってんのあれ？何？ あ、今今官庁ですね官庁。ここはね繋がりそうですもんね。お、ちょっと桜咲いてますよまだ。あ<笑>、結構人賑わってますね。 ここがトビッチョです。右側が。この、ここがトビッチョです。並んでますね。で、ここが、ここが駐輪場です。 人でにぎわってますね飛びっちょ飛べます<笑>はい、私行きます<笑>それがでも一番いいかもしれない夜ね、シールド見えないんですよいやー夜はねいや、夜の高速とか本当に見えないです、全然見えない やっぱりあれだなジャイアンさんの方が の, のぶといですね音がこれなんだっけなえー、っとホンダがちょっと前に出してたやつなんですよねちょっと僕のマフラーの音を聞いてくださいでもジャイアンさんのに比べるとやっぱりちょっと感高いですよね や, やっぱ排気量が違うんででも意外とこれもねまあ はい、いい音を聞くこうしていると思います。<笑>でもやっぱ今ぐらい今ぐらいまで乗るとやっぱりお尻ちょいちょい痛いですよ。痛いです、痛いです。2人あとフルフェイスを持って持ってます。フルフェイスはいフルフェイスも持ってます。夏はほとんどこっちです。ははははは。 えー、っとそうですね5万5万から6万ぐらいだと思いますはいで、このシールドのプロシェードシステムがやっぱ1万ぐらいするんですよで結局はそのぐらいもっとかかっちゃいますよねでもやっぱ頭守るもんだからそんなにこうケチをしたくないというかブリストーを言おうとしてますねゴリラゴリラさんのあのボックスって ボトボアットそうですよねそれね、使ってたうんもう多めですねえ、えけつ痛くなってきましたねいやちゃんとね、マサチャンネルも痛くなるんですよはいあちょっとこう動いたりとかして 血液を送る感じですか。今行っちゃいましょうか。<笑>みんな痛い、痛い、痛い。<笑>みんない、いや、お尻痛いですよ。痛いんですけど。この痛いのは。 痛い人に比べたら痛くないって思えば大丈夫です、うんうん、<笑>痛いも痛い<笑>いや楽しかったないやこちらこそマスツーなんかもう絶対行かないと思ってたのにあーもうここではい県を鶴ヶ島出ますすいません あ, あのジャイアンさんありがとうございましたいやなんかあの素晴らしいご縁をいただいて ありがとうございます。わかりました。設定しに行きますメーターの<笑>メーター<笑>。わかりました。いじっときます。<笑>ありがとうございました。ゴリラゴリラさんありがとうございました。ジャイアンさんありがとうございます。さよなら。ありがとうございます。<笑>最高最高でした。 ありがとうございます最高でーす早っあめっちゃ楽しかったなこれやっぱインカムのおかげかな インカムがないと面白くないのはそんなことないですよねもう最高だったなあ真っ普通なんか絶対行くかって思ったけどねなんかちょっとイメージが変わったなめっちゃ楽しいやっぱ仲間っていいんだないや俺なんか一人でバイク乗ってる気になってていや一人で乗ってんだよ一人で乗ってんだけどさだけどさなんかーんんまあ一人一人なんだけど 一人じゃななないいのかもしれないなそうだよねだって俺が乗ってるって言っても家族も乗せてるわけだからうん家族のことも考えて乗ってるわけだし1人で乗ってるような気がしてるだけででも1人じゃないんだな。 特に奥さんの協力がなければやっぱバイクなんか乗れてないしいやあいろんなことがなんかああそうだったんだって思い知らされたようなツーリングだったなあやっぱなんだかんだ言って人間って一人じゃ生きてないんだよな、まあ特に僕の場合は YouTube でねいろんな人に見てもらってるっていうのがあって一人じゃないんだなあいやー泣けてくるなーいやー泣けてくるやっぱいろんな人に支えられてるしなだって10年ぶりですよジャイアン先輩 それがさパーって声かけてくれていやツーリング行こうぜなんていやーもう本当に幸せだよね今日どのくらい走ったんだろう今のところ2 7 2キロですね3 0 0ロ弱ぐらいのツーリングになりましたねいやーでもちょうどいいかなもうね美味しいものも食べれたし素晴らしい桜も見れたし素晴らしい先輩たちとねゴリラさんとねちなみにゴリラさんは同級生ですよ1 0 0あるけど。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 これにて失礼いたしますゴリラさんとジャイアン先輩楽しいツーリングをありがとうございましたそして最後までご視聴ありがとうございましたさようなり